服は、うちー鬼は外ー、外服は、うちー鬼は外ー、外ふわりチャンネル今日は、年に一度の、鬼とまみえる日ふわりの準備は、万端だいつでも来い 来た来た来た。今年も現れたな。返り討ちにしてやろう。ってことで今回の相手はじゃーん。背中が鬼マンです。説明するのもあれだけど、一部では地上最強とか言われてるみたい。今はね。怒った顔してるけど、本気出すとこの顔が泣き出して。 戦闘力が跳ね上がるんだそうなる前に決着をつけたいねそんな背中顔2万の撃退方法ふわりがパッチシ教えちゃうねふわりチャンネル正面にレッオッ今回は特別な相手だからねふわりも着用着を使わせてもらうなき 派手な必殺技を期待していた門下生はがっかりしているかもしれないこのおバけ野郎この野郎抜き手はなふわりも人に使ったことがねえ相手にも自分にも危険な技なんだ鍛錬のせいに習得する素人が絶対に使っちゃいけねえ類のの技なのだなだんでこんな危険な技が存在するのかというともともとはさ 琉球で生まれた空手武器を取り上げられた琉球民が体を武器化するために発明したのが琉球空手という武道で抜き手のさこの形なんか刃に似てるでしょ体を鍛錬で武器化するっていう考えが根底にあるからじゃないかなーってふわりは考えてる。抜き手には 骨の隙間をつく四本指を使う。四本抜き手。相手の目とかをつく。二本指を使う二本抜き手。他には。人差し指か親指一本だけ使う。一本抜き手があるよ。今回は顔だから二本抜き手。いや。これは背中か。四本抜き手を教えるね。 ポイントはね指をまっすぐ伸ばすこと親指は服に引っ掛けると危ないからしっかりしまうこと狙うところは相手の柔らかい部分骨と骨の隙間を差し貫くぬ本抜き手正直なところ抜き手でおえることってこれぐらいしかないんだよね。抜き手ってさ 技のレクチャーっていうよりも日々のね徹底的な鍛錬によって習得できる技なんだよじゃあどういう鍛錬をすればいいのっていうと3つクラッシュ力とピンチ力と指を曲げない力を鍛えるのが大事かなよくさ漫画とかで指立て伏せしてるの見るけど大事なコツは指を 反らせないこと指が反っちゃうと鍛えられないし骨がさ、曲がっちゃって大事なこう、聖剣を握れなくなっちゃうかもだからねあとね、代表的な鍛錬方法としては砂づきめっちゃ、痛いよ爪からはさ、気がダラダラで始めて指先の皮膚がこう剥がれてくんだよ まあ痛みで成長を実感できるって人にはおすすめふわりは痛いのはやだなということで待たせたな背中が鬼マンくらえ4本のきてよし聞いてる背中の鬼が泣いてるうー ヤちヤチヤチヤ ち, ち怖くないでちょよ大丈夫ですよビロビロビロビロビロバー今だよ本抜き手正面にレッアス今回はいろいろ抜き手について説明したけどどうだったかなちなみにふわりのねお父さんは。 実は抜き手が得意なんふわりは実はあんまり好きじゃないなだってさ鍛えるとさ手がさゴツゴツの岩石みたいな手になっちゃうんだよまあ鍛錬するつもりのみんなはくれぐれも怪我はしないさせないようにねじゃあ今回はここまでチャンネル登録をして次の稽古に備えるように